ペンネーム異常者の愛よ永遠に」さんからいただきました「好きな子が孤立するよう仕向けよう」「人間推しも弱っているときが一番脆いもので周囲から冷たくされて落ち込んでいるときに優しい言葉をかけてあげればきっと振り向いてくれますよね」というメールでございます。 まあ、ちょっと軽く触れようかな。どう思うえっと、え、あのね、うん、以前ね、あの、素敵なメールが来たんだよ。あの、振られちゃったっていう子にね、うんうん、あの、やさ、やさしくっていうか声をかけたら、無事に付き合うことができたっていうね、素敵なお話も来たんですけれども、うんうん、この方は、仕向けようという。ふ<笑><笑><笑>だってさ、好きな人だったらさ、その人の幸せを願ってあげるんじゃないのあ し向けたらどうなのうんちょっとどうなのかなって思いますよで次のメールをねちょっと読んでいきたいと思いますね、はい、えー、ペンネームまたこの人は<笑><笑>異常者の愛を永遠にさんです、はい、選択肢僕ししかなければ選ぶよね<笑> 好きな子が好きな人を一人ずつ消していって自分しかいなくなればその子は僕のこと選んでくれますよねと書いてありますえっ、ー、と続けてえなんかもうホラーになってきたよもう一通あるので読みますね、えー、ペンネーム異常者の愛を永遠にさんです可愛、はい、い, いぞ怖さで震えるその顔も好きな子なら やっぱり笑ったり喜んでいる顔だけじゃなく、怖がったり泣いている顔も独り占めしたくなりますよね。というメールでございます。3通続けてこのメールが来ましたね。えっ、ー、と、私今日はこのテンションにならないのかなと思っていたんですけれども、まずは青ちゃんの意見を聞こうかな。えっと、牢屋へ。<笑><笑>この方は牢屋へお願いします。<笑>えっと。 私はあ、ね、おちゃんのあの出禁の言葉を待っていましたが「ろうやえ」という新しいワードが出てきましたこれ以上はくれませんろうやえですその後この方どうすればいいかは自分で考えてみてください<笑><笑>ありがとうございま す, いますでは続いて、はい、ペンネームエンプティーダンプティさんからいただきましたまさようなら 次に会うのは法廷だ<笑>その通りだねその通りだよ<笑>エンプティーダンプティーさん<笑>さようならあの、一緒にラジオしていたのかな今。<笑>すごいちょうどもう触れないようにしようと思ったけれども、<笑>うん、異常者の愛を永遠にさん、うん、あの、エンプティーダンプティーさんから、さよならって言われたよ。<笑> 次に会うのは法廷だって。うん、だから法廷でのあの反省文を。<笑><笑>あの、最後にね、あの、言い残すことはないかっていう。そうだね、最後に言い残すことをぜひね、ハガキに書いて送ってください。そさいでそのはがきを送って くだされば、あのね、スタッフさんの恋愛が発展するとともに、リ、う、野、ん、さんのためにね。はい。ということでね、あの、この連携プレイ、小原は素敵だなと思いました。うんはい、ありがとう。エンプティダンプティさん、あのメールなんですけれども、2段飛び切りにしましょう。<笑>はい。<笑>はい。素晴らしい。いい締めでしたね。はい。ということで、えー、川柳は絶賛募集中であります。私たちが面白いと思った川柳は9位インを上げますので、ぜひ送ってください。以上、国川柳でした。